一応、まだムンジェイン氏が韓国大統領なんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。すでにレームダックに陥ったムン大統領に対しては、韓国メディアも飽きがきている状態と見え、次期大統領選に関する報道がかなり増えてきている状況です。そんな中、 韓国の世論調査会社が次期大統領についてのアンケートを実施した模様です。連合ニュースの記事を引用します。韓国の世論調査会社グローバルリサーチが4日に発表した調査結果によると、来年3月の次期大統領選挙で革新系与党共に民主党所属のイ・ジェミョン・キョンギド知事とユン・ソン・ヨル前検事総長の一騎打ちになると仮定した場合、 い氏の支持率が 44.7%、ユン氏 36.7% を上回った。これまで一騎打ちを想定した世論調査では、ユン氏がおおむねリードしていたが、今回の調査では、医師が優位に立った。ユン氏の義母は医療資格を持たずに、療養型病院を開設したなどとして、2日に懲役3年の実刑判決を言い渡された。 これが今回の調査に反映されたかどうかはわからないが、義母の疑惑をめぐる噂などが一定の影響を与えたとみられる。調査はニュース通信社ニューシスの依頼を受け、6月30日から7月2日に全国の18歳以上の1000人を対象に実施された。とのことです。与党ともに民主党は予備選候補が9人も乱立する事態となっていますが、 イ・ジェミョン・キョンギド知事、イ・ナギョン元首相、チョン・セギュン・前首相の3人がビッグ3といったところで、他の候補者はほとんど放末候補と言っていいでしょう。この3人以外で可能性があるとすれば、チュ・ミエ・ゼ法相ぐらいでしょうかね。チュ・ミエ・ゼ法相は、直ぐ元法相を辞任に追い詰めた、ユン・ソン・ヨル・前検事総長を公然と敵視しており、 直局元法相支持層、ひいてはムンジェイン支持層を結集すれば一波乱ありそうではありますが、まあ順当に考えれば、中三重前法相が予備選を勝ち抜くことは難しいのではないかと思われます。連合ニュースの記事では、イジェミョン・キョンギド知事とユン・ソン・よル前検事総長の一騎打ちになると仮定した場合と記していますが、 おそらくこれが今現在の韓国内の空気なのではないでしょうか。すなわち、ビッグスリーとは言われているものの、イ・ジェミョン・キョンギド知事が頭一つ抜けており、イ・ナギョン、チョン・セギュンの両首脳経験者が後を追うものの、おそらくこのままイ・ジェミョン・キョンギド知事が逃げ切るだろうということです。この分析はかなり信憑性が高いと思われます。 イ・ジェミョン・キョンギド知事は過激な発言をかなり以前からしており、その反日ぶりは徹底しています。イ・ナギョン、チョン・セギュンの両首脳経験者も、東京五輪ボイコット発言などをして、なんとか自分も対日強硬派だという印象をつけようとしていましたが、いかんせん付け上け場的な感覚は否めません。韓国人からしてみれば、イ・ジェミョン氏こそが反日の元祖であり、 イ・ナョョン・チョンチセギ両氏はは二番と見えるのででないでしょうかもう一つの理由としては、イ・ジェミョン氏はもともとムンジェイン派ではないことが挙げられます。イ・ジェミョン氏自身はそのことを気にかけており、しきりとムンジェイン派議員に交流を図っているという話も聞こえてきます。が、韓国の大統領選とは、例えてみれば、 古代中国の王朝交代と全く同じ構図です。古代中国において新しく樹立した王朝は自らの正当性を訴えるために全王朝を徹底的に否定し尽くしてきました。韓国の大統領はこれと全く同じことを21世紀の現代でも行っているのです。これは韓国歴代大統領経験者の悲惨な末路を見れば一目瞭然でしょう。 ここ何年かでも、イ・ミョンバク元大統領、パククネ元大統領の現状を見れば簡単にわかるかと思います。イ・ジェミョン氏がムンジェイン派ではないというのは、実はプラス期作用する要素ではないかと思われるのはここにわけがあります。イ・ジェミョン氏が次期大統領になった際に、真っ先に実行に移すのは、前大統領、ムンジェインの否定になるはずで、その時に、 元文ン派も下手をしたら一連拓招の運命を背負うことになりかねません。沈む船から逃げ出すネズミのごとく、文ン派が雪崩を打って、イ・ジェメオ派に倶り替えする可能性は非常に高いと思われるわけです。このように考えると、与党共に民主党の統一候補は、イ・ジェメオ氏で十中八九決まりとも思えますが、まだまだ時間がありますので、 まあ今の段階で断定はできませんね。さらに難解なのが肝心の本線ですね。今回の世論調査では、イ・ジェミョン氏がユン・ソン・ギョル氏を 8% ほど上回っていますが、以前の調査ではこれが逆転していたこともあり、この二人の間はさほど大きな差は開いておらず、むしろ拮抗していると言ってもいいかもしれません。それぐらい予断を許さない状態に、 今現在はあると言っていいでしょう。検察総長として有名を馳せたユン・ソン・ギョル氏ではありますが、政治家としての経験はほぼゼロと言ってよく、その政治手腕は未知数です。にもかかわらず、ここまで人気を集めたのは、ある意味イメージ先行と言ってもいいでしょう。文政権に抗い続けたその姿に、韓国国民は勝手に正義の味方イメージを 持ったのではないでしょうか。そのイメージ先行だったユン・ソン・ギョル氏にとって、記事の中にも出てきた義母の件はかなり大ダメージになると思われます。ユン・ソン・ギョル氏の義母は、医療資格を持たずに療養型病院を開設し、国民健康保健公団から診療報酬を詐取したとして、医療法違反の罪や詐欺罪に問われ、懲役3年の判決を言い渡されています。 ユン・ソン・ギョル氏自身が義母の病院解説や診療報酬差しゅに便宜を図ったのかどうかは明らかになっていませんが、坊主憎けりゃ今朝まで憎いを辞で行くのが韓国社会ですし、儲けたという人間に対して異常なまでの批みを持つのも韓国社会の特徴です。義母がうまくやったことに対する妬み、曽根み、批みが全てユン・ソン・ギョル氏に向かってしまう可能性は否めません。 韓国社会のもう一つの特徴として、勝手に期待しておいて、思い通りに行かないと怒るというのがあります。勝手な妄想から、こうだろう、こうするに違いないと、勝手な期待を膨らまし、思い通りに行かないと、後頭部を殴られたと言い出す。例のあれですね。ユ ン, ソンギョ玉氏に対して、勝手にクリーン、正義の味方という勝手な妄想と期待を抱いていた韓国民衆が、 今回の義母の件で、これまた勝手に裏切られたと思い込み、その暗い情熱が一気に、反、ユン・ソン・ギョルに向かう可能性は、実は非常に高いのでは、と見ています。そういった意味において、当チャンネルでは、今の時点では、韓国次期大統領は、イ・ジェミョン氏と予想します。まあ最もっとも、これは、イ・ジェミョン氏が次期大統領になってくれれば、日本の非韓三原則はさらに進み、